はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、ちょっと新しいシリーズを作ろうかなと思いまして、皆さんですね、大食いが食べる朝食メニュー、これ気になりませんかまあ、あの、ぶっちゃけた話を言うと、僕は朝飯をね、食べない派なので、えー、普段はね、全く食べないんですけれども、これちょっとお店さんにですね、えー、大食いに提供する朝食メニュー、完全なお任せで、えー、注文したところ、どんなものが出るのかと、 つまり、えー、大食いの朝食シリーズを、えー、始めていこうかなと思います。で、本日はですね、えー、これ群馬県の前橋市に来ておりまして、前橋といえばですね、えー、いつも僕らがお世話になっている大食いデカ盛りのお店。本日は AQ1 さんに訪れております。一応ですね、お店さんの方には大体4キロぐらい。まあね、無理しなくて楽しめて、かつデカ盛りという、ちょうどいいですね、量のメニューをお願いします。 お願いしております。ただね、全く品物とかはお願いしていなくてですね、えもう完全にお店さんのお任せでえ作ってくださいとお願いをしております。それではですね、えもうすでにお店の方にはですねえ、約束の時間となっておりまして、料理もあらかたできているそうなので、早速ね、この AQ&A さんの方で美味しい朝食食べていこうと思います。 はい、ということでただいまですね a きわんさんの店内に入っております本日はですね注文してあるこの朝食メニューすで、えー、に出来上がってるみたいですので早速ね料理の方をお持ちいただきたいと思いますあうわうまそうこ れ, これは何だか分かりますっとラスカルじゃないですかーすげえかわいいやばっ とということでただいまですねこの永久庵さんにお願いした理想の大食いの朝食がこちらでございますねこれよラスカルということでもう完全にこのかわいいラスカルをねかたどったオムライスだったりとかこの洋食系をメインとしたおかずこれたまんないですねじゃあ狩野さんそろそろいただきたいと思いますいくぞ<笑> 3 2 1 いただきますイエーイイエーイ、ま あ, あの、せっかくいただいたんですけど別に今日はチャレンジ内のタイマーもないんですけ ど, ど<笑>はいちょっといただきたいと思いますう<笑>そうなんです よ, よいやちょっとこれやばいねどっから手つけていいか分かんないですね<笑> ち, ょちょっとまあこの前菜あたりからこれマカロニでございますねうんうん、うん、うまっ こ, こちらも多分さ一個一個これ切って準備してくれたって思うとなんかうれしくなるねうんうん<笑>うまでこれも唐揚げでございますねうまちょっとご飯いっちゃうか 見てこれエビフライでございますよう ま, うま<笑>そしたらちょっとねこれラスカラの耳もいただきます で、今回これね朝食といえばということでお味噌汁いただいたんですけどすり鉢でございますね<笑>さすが大食い用の朝食サイズバグってます<笑>あうまあちなみにねさっきちょろっと言われたんだけど4キロは全然超えたって<笑>ちょっとデザイン重視で量を超えちゃったって言ってました <笑>うわあちょっとさこのエビフライ も, もうタルタルをさどっぷりとつけて。 うんめっちゃうまい今日も<笑>そしたらこの辺りでねこのミートボールですねうんうんうまっでこのちょっとさこのラスカルに鮭持ってるんだけどこれ皮から取ってきたみたいな。 こういうちょっとした演出も<笑>可愛くていいねお顔生きにくいな可愛すぎてちょっと食べなきゃねあれなんで顔もかじりつけたいと思いますうん、うん 最近この AQ1 さんに来るたびに通常メニューではなくてこう他のね大食い YouTuber さんがやってるメニューだとか、まあ、今回みたいなこういう特別メニューとかであとはチャレンジメニューとかかばっかり食べに来てて普通に販売してる丼物とかをしばらく食べてないんでちょっと次こそはいつも通りの普通のメニューもちょっと食べに来ようかな。 この来てない5ヶ月ぐらいにだ い, だいぶ増えてます、ね、<笑>前回来た時こんななかった気がしたんですけれど<笑>サインの増え方が異常すぎて今びっくりしたんですけど改めて見たら実はねあのー、今カメラに映ってないんだけどこっち側の壁とかももう全部サインで僕とかもそうなんだけど、まあ、同じ方でもね来てくれて嬉しいということで何回もねこうサイン書かせていただくんですけどそれにしてもよ、ね クッサンなんかもう何十枚あるって話だからね<笑>マジで<笑>ちょっとみんなのこうサイン慣れしてない古いサインとかもあるからこれ見るのねちょっと楽しいんで是非皆様もね AQR さん来たサインをちょっと一度見てみてくださいそしたらそろそろですねこれソースももらってますんでエビフライにソースとこれタルタルと<笑>これは絶対うまいべ うまっでもこれさすが大食い用の朝食だねまあ量ももちろんなんだけどこのある具材自体たちがだいぶ食べ応えある食材ばっかりなんで腹いっぱいになるわ<笑> だいぶご飯もなくなってきたんでちょっとこのねオッケーを逆回転したいと思いますこう見るとさ多分めちゃくちゃ減ってると思うんだよねただ今でようやくまあちょっとおかず込みで考えたら半分超えたぐらいかなありがとうございました つい最近です、ね、ちょっとテレビの方でだいぶ巨大な5キロぐらいの、ね、ものを食べたんですけどこれ今日の方が腹いいっぱいだわ<笑>これちょっとね4を少し超えたというか何キロあるかわからん。 ここから先は多分ねガチできついモードになっちゃうんで、まあ、せっかくのねこ楽しみの朝食シリーズってことでちょっとね1本目から皆さんには申し訳ないんだけど今ご飯食べ終わって味噌汁もね食べ終わりますんで一応他持ち帰れるようなおかずはテイクアウトに今日しちゃおうかなと思いますありうございますうんうん、うん はい、ということで本日はですねちょっとこんな感じで今ご飯は食べ終わりましてし、えー、こちらお味噌汁の方も完食させていただきましたここからですねちょっとチャレンジメニューっぽくなっちゃうのもあれなので今日はですね無理せずにしようかなと思います佐野、はい、さんはいおかずをお持ち帰りしていいですかはいありがとうございますこちらのねお店さんはもちろんおそばだったりとかおうどんでご飯物ものなんかもめちゃくちゃ量がございます 美味しいものね、たくさんあるんだけど、とにかくどのメニューも量が多いので、え皆様もですね、まあ、僕が言えた立場ではございませんが、無理せずにね、食べていただければと思います。ちなみに、前回の動画でもお話ししたんですけれども、この大食いの選手、えー、大食い YouTuber さんたちがね、食べているようなメニューに関しては、基本的には販売はしてないんですけれども、材料等があって作れる日もあるみたいですので、えー、ご来店予定あるお客様はですね、ぜひちょっと一度確認してみてもらって、食べれるようでやれ 食べてみていただければいいかなと思いますということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が思ったらチャンネル登録コメント高評価またですね最近ではサブチャンネルも活動を行っておりますのでそちらは概要欄からチェックしてみてくださいそれではまた次の動画でお会いしましょうじゃあねじゃあ何か詰めてもらえますかありがとうございます はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。いや、ちょっと久々にですね、デカ盛り店さんのデカ盛りを食べに行ったところ、ちょっとね、忘れてましたね、あの、愛情盛りという言葉を。 <笑>揚げ物とね、ご飯がメインなので、大食いの食材の中でもかなりこう食べにくいものではあるんですけれども、それがね、ちょっとこんだけ増えてしまうと、うん、本当にガチモードに入らないと食べきれないような量になってしまったので、まあ、この企画的にはね、やっぱりちょっと楽しんで食べたいということで、本日はですね、無理せず持ち帰りをさせていただきました。a q ンさんね、本当に美味しいお店ですので、 気になった方はぜひ、まあ、群馬遠い方もねいらっしゃると思うんですけれども一度食べに行ってみてください。ということでこの辺りで本日1つ目の米編コーナーに参ります。 前回公開させていただきました、つけひさんから、僕がね、こう、料理を食べてる最中に気づかれないように、店主さんがね、後ろを通った瞬間に、こう、ガッツポーズをするという、まあ、そんなね、シーンがございました。僕は多分、美味しい美味しいとお話をしてたから、喜んでくれてるのかなということで、なんかね、僕も編集中に見て気づいたことなので、なんかね、嬉しくなっちゃいまして、ついね、そちらのシーン採用させていただきました。 やっぱりなんかね美味しいものをいただいて好きなお店さんなのでなんかそのね料理を作ってる方が喜んでいただけるってことはなんかね僕もめちゃくちゃ嬉しくてですね、えー、店主さんにすぐ LINE をしてしまいました<笑>いやーなんかね、まあ、今後もそんな感じでお店の方にも喜んでね、いただけるような動画を作っていければと思ってますのでじゃんじゃんね今後も美味しいものをたくさん食べていこうと思いますはいということで本日2つ目の米変コーナー 僕のね、ラーメンとかの食べ方を真似してくださったみたいで、レンゲをね、こう添えながら麺をすすると。まあ、あれなんですけれども、僕もね、自分でなんでやり出したかわかんないんですよね。今考えてみると、確かにその、カレーうどんを す, すった時に、こう、跳ねる原因が、 そのさ麺の切れ目っていうのかなもう最後の部分がブルブルブルブルブルってなるからなんか麺がね荒ぶって汁が飛ぶってことだったから確かにそれを聞いて麺のその一番最後の部分にレンゲを添えて食べたりしたんですけれども結局ねあのー、麺吸ったところでその麺のさ一番下の部分全部こう均一になってるわけじゃなくて途中途中でもさその麺の終わりがあって結局。 まあ僕もね、跳ねてるんですよ、正直。<笑>それがね、ちょっと目立たないように、黒いその T シャツ、衣装みたいなのも作ったりとかをしてるんだけれども、まあ、極力跳ねないようには食べてますが、正直あの食べ方でも結構跳ねたりはします。はい、まあ、逆にね、あの大食いの人たちは、その、レンゲとかも全く添えないで、最後までズルズルズルって吸ってるのに、全然飛んでない不思議。 あれはね、僕も未だにわかりません。なんで跳ねないのと。<笑>まあ、実際ちょっとみんなも結構器にね、つけながら、えー、食べたりとかもしているので、もしかしたらその可能性もあるんですけれども、僕もちょっと今後ですね、えー、さらにお尻跳ねがしないような食べ方をね、見つけて、よりちょっと綺麗にというか、まあ、あのー、汚くないようにね、食べ進めていきたいと思います。はい。ということで、本日最後のコメ編 ちょこちょこね、昔からコメントの方でもご質問いただいてたんですけれども、僕が普段持ち歩いているキャリーケースの中身を知りたいということで、基本的にはもうすべてカメラが入っております。機材とかだね。 えー、店舗さんにももちろんよるんですが、このカウンターとかテーブル席だったりとか、その状況にも応じてなんですけれども、だいたい普段ね、撮影する際にはこの一眼のカメラを4台ぐらい構えて、いろんな方向からね、こう楽しんでいただけるようにという映像を制作をしておりまして、 プラス、やっぱ使えるもの、使えないもの、環境によってあるので、そういったことの対応ができるように、まあいろいろと入っております、えー。基本的にはそのキャリーケース1個と、それプラス、えー、カメラバッグが1個か2個ぐらいある感じでございますね。まあちょっと YouTuber さんの中でもですね、多分、えー、機材がアホほど多い方だと思います。 他の大食い YouTuber さんでも、こんなに持ってる人は多分いないかな。もう完全に、えー、僕ももともと iPhone から始めて、そういったカメラ機材とか全然知識もなく、詳しくなかったんですけれども、なんかね、やっていけばやっていくほど沼にはまったと言いますか、もう完全にその、ハマり症というか、男の子のこの沼る感じ、もう代表的な<笑>、感じでございますね。まあ、 必要なのと言われたら、必要じゃないかもしれないんだけれども、まあ、あってね、えー、どこかの現場でも 100% いいものを撮影できるに越したことはないので、えー、今後はちょっとこれ以上増やさないように気をつけつつ、えー、いいものをね、撮れるように頑張っていきます。はい。ということで、本日のコメ編コーナーはこのあたりで、えー、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。